持たないでうん使えるはず<笑>ちなみに私は今裸ですでもどんどんは破壊されていくんだけど水晶の湯ついた ああ、あ、いくくの雨だけど入、うん、入りりまーすすんん誰もいないきれいよねじゃを貸しててるあロゴ入りさて入りまーすおー女湯。 ちなみに私は今裸です。<笑>あ、曇って見えないこんな感じ。ほら。大きい。女湯。こっちにも。あります。そしてここで湯を右に着替えます。サイズがある。可愛いいのもある。花柄から、赤から、ネビー。 これに着替えます。いや、右に着替えたらここの扉から出ます。でん、あ、沐浴に繋がるわすごーい広い。え、いいじゃんこれ。いい感じにエロい。<笑>もう嫌<や> だ, <笑>うやだ終わった。今日はだから今日今日はきちゃ今日今日いです。よっしゃ、じゃあ入って行きましょう。 はいはいはい。はい、いやーあーなんかライトアップされてる。あー暑い。結構暑い。結構暑いぞ暑いの。暑い。うわ雨だよ雨だす。すごいしっかりした温度あ。しっかりした温度。このこの色さをこの温度で保てるのでしょうかすごいよ。 あ深い深い深い。わって深い深い。深い深いめくれる深い深い。めくれちゃうよ。深いちょっと待って私。つ<笑>ま先立ち。ちょっとあげようか身長とかさ、<笑>いろんなことかみするとつま先立ちなんだけど。難しいわあ綺麗。え、トイレ。あお掃除かな。 わすごーい、わすっごい綺麗。うーわこれはやばい。暑いよ。暑い。すっごいじゃんこれ何？新<笑>生<いて>。<笑> 出会いがあっっっっったたたた最高でした<笑><笑>ーめちちゃ綺麗<笑><笑>かったー<笑>超大変だ超今日ね、今日ね、ちょっとね、聞いていただきたい、まずは動画を見る、すずちゃんの声もね、聞きながらね<笑>、聞いていただきたいんですけど、タ<笑>風真った中で、そうね、そう。 飛飛行機飛ばない。朝の4 時, に、うん、4時半に起きて、うん、7時の飛行機で飛ばない、うん、で新幹線乗る、うん、違うよまず7時半にああそうか行ったら欠航になっ て, て、えー、どうするってなって、えー、でじゃあ新幹線に行くって調べて新幹線取って、うん、そこからの在来線取ってちょっと勇気ないですよ<笑> で、特急も岡山で止まり、うん、そうそうそう、6時 間, って6時間、12時発が2 時, 2時発になり、3時発になり、うんそうそう6、6時発。で、その中にしかも止まったんだよね、停電になってならそうっ6時の電車も止まって、停電になり、そこで1時間また止まったんだよ、ね。<笑> 地獄だ ね, ね着いたのが、地獄です着いたのが10、10時半朝 の,、はい、の, 夜の9時に着くはずだったの朝の9時に着くはずだったのに、えー、夜の10時半はい、朝の7時に出てきて10時半です、えー、で、ゲットしたゲットした<笑>夜のほんと昼間っ 信じてきてるんだけど。誰も い, い誰もいない。誰もいないちょっとね。明日の朝にかけよう。うん、誰もいない。熱、う、い、んうん。ちょっと暑い。じゃあ夜の。婚約ツアーを。しましょう。よいしょ。<笑>誰もいないけどね。ええ。いいよ。はいよ とにかくねカナブル続きで三脚も壊れてるんですよ今だからねちゃんと食べてないあー痛いおっいほいしあこれだ見て見えますかね龍の口からだクだクと出てるのがなんと全然72度 んでなんかね、この青いライトが、んかね、エロいんだわこれさ、絶対さ、昼間にここで出会うじゃんで、夜ここで合流したら、最高のシチュエーションだと思いませんかそ<笑>れをね、求めてね、来たんだけど、ダメだね、今日はね。宿到着がななんと11時なのでもう ギリギリ撮影をさせてもらうだけ人はいないっていう感じになりましたまだね、希望は捨てないので<笑>次のね、明日の撮影に交互期待ということです次右の前後<笑>ごん<笑>こんな感じです 長さ的にもね、膝、膝全然隠れるぐない、うん、あるの で, でいいか私が使っている、愛用してる、うん、ユーワミーと同じ種類の、うん、ユーワミーなんです。温泉百貨店テで作ってる。私もこれを使ってるんです、えー、島ので、シマナのままで登場するよ。こ, ここで。 結ぶのが正解。そう、知らなかった、今までさ、ちょっとここで、キュって結んで、こう、や、うん、っぱい落ちないように。してたんだけど、うん、これが正解っぽい。間違えた。<笑>ね、え、ね、わかんない。よねわかんない。でも、ここね、水も飲めるの、これ熱いじゃん。で、知ってますか。入浴中はですね。うん、必ずね、こ休憩をとって、お水を、コップ一杯飲んでほしいんですよ。で、ここに。 水がねあるんでこれでのぼせないしかもあれ島根 の, の水っていいんだよね 水で今なんかね美肌で売ってるらしくて元々はこの出会い玉造り温泉、うん、あサ玉造り神社と、うん、水の斎ち、うん、で出会いの、ねうん、島根だったんだけど島根、ね、が美肌で1位そうだった気がする<笑>だった気がするはいなのでね美肌の美肌の湯と恋愛の根浴で う女子じでもうちはさ九州行った時にさ、はあ、同じこと言ってなかったら「精神的にボロボロね」って言ってる動画あるんだよ。<笑>そう おちょっと落ち込んでて、うんうん、実はね、まあ、嫌なことが重なってて、うん、変わってないんだよ私たち緊張するはいということで、うん、夜の部はもう時間なので、うん、ここで締めます<笑>はい<笑>は い, いや今ね夜はなかったけど、うん、次の明日の昼の影に期待してください頑張りますということでまたね明日バイバーイバイ いい